こんにちは、ゆーこだいたやですどうも今日はね、外国人の今日使っていることをちょっと話したいと思います。では、一番は、謝ること。そう、日本人はね、めちゃめちゃ謝りますよ。そう、な外国人はね、そんなに謝る文化がないから 例えばプレゼントされる時に「すみません」って言われると「あれええどうしたあ私何が悪いことしたもえ謝あげるあわってな謝らなければならないの?」って思うからなんかすごくんんてななな感じになるんですよねなんか多分外国人の方が「サンキュー」とかなんかすごくちょっとスムーズな感じであんまり謝る「総理」とかあんまりよ。 ない文化気がするんですよね。そうだから私も何行こうとしても謝らなくちゃいけない先にすいませんって言った方がいいかなって思うんですよ。<笑>自分は思うんですよ。そうでも実はねあの世界中でちょっと日本人っぽくまあすごく日本人に似てる国があったんですよ。それはねカナダです。そうカナダはアメリカの近くなのに。 全然違う。だからいろん な, なんかアメリカ人はカナダのことがあんまり気に入らないとかなんかいつも謝るんだねとかはすごくジョークで言ってるなぜというとこの子にはねほんと全然違うんですよアメリカはほんとちょっとまあ留守ってっていうかそういう丁寧な感じではない多分最近も Twitter 見たと思うんですけど日本人はね例えばマスクとか最近はね最近の情報はねあのちょっと。 あの結構重いから「あの申し訳ございません」って言うんだっけ「申し訳ございません」とかってすぐ言うじゃん何でも「すいませんこれありますか?「すいませんもうないんですわ」とかって言われるじゃんすげえ丁寧な感じでえなんかなんかアメリカの方にそういうことね聞かれたら「What the fuck man we don't have it! No no you got it!」 何 か, らな ん, かなんか何回もさ聞かれるとさ日本人はすごく我慢して「すいませんでした」とか丁寧に謝ってくれるじゃんなんか多分外国人はね本当ダ旦那に聞かれると「おお!で」なんかすげえ怒っちゃうんですよね普通に「NoWe don't shut up!」って言うんだよねもううるさいって言っちゃうんで<笑>言われるんですよ普通にお客さんにも2 <笑>つ目日本人は他ののアジアの ののなんんかか一緒にされれるることが嫌がが嫌嫌りりますまあ、嫌がりますすすあよよねそれはねそはわですよ例えば私もねイタリア人だしイタリア人ですよって言ってもなんかたまに「あじゃあフランスはあれこうの?」とかってあの返事されるんですよ「えっ?」って思って「いやちょっと違うんですけど」とか「ボンジュール」とかそういう「あじゃあ、えー、なんかイタリアの夢の建物エイフェルですよね」とかって。 違うんですよそれはフランスだもんって思うんですよ。でそれは多分日本ととの国と一緒です例えば私はね日本に住んでるからあのたまにファンから「あじゃあ k p o p がいいよね」とかん「それはちょっと違うかな」って思うとか、まあ、全然えっと悪い気持ちって聞かれるじゃなくてたまに。 そういうういだろう日本に住んでるって言ったら「あそうなんだじゃあワンちゃんとかも食べるの?」とかって聞かれるんですよ。で<笑>なんかあー違うだから日本なんか外国人日本に住んでる方はそういうあんまり韓国とか中国のことをのことをあんまり話す、まああんまり喋れないようにとかちょっと気を使ってるだと思います。 3つ目日本人の声がすっごくちっちゃいから小さくするようにしてますそう実はね日本の、えー、声と外国人と比べるとすっごくちっちゃくに聞こえますよねで外国人の文化だと お, お声がすっごく大きいんですよねだから電車 の時に時にに喋るるるすごくうるさくうさ聞こえるんですよでもたまに外国人もねなんか日本人と話すと「えなんだって?」とて全然聞こえない<笑>一番最初はね多分日本語とかね完璧まあパーフェクトではない、まあ、今もパーフェクトではないんだけどそれが慣れてて なんんか声も自作してるんですよだから、まあ、ちょっとね個人の例えばなんですけどイタリアの YouTube と日本の YouTube は全然違うまあスタジオのいる時はねまだちょっと声大きくなったりとかもしてるんですけど一番の何が違うのはやっぱりイタリア語で話す時に。 すごく自然な感じででめっちゃ声がでかいだからたまにめっちゃ怒ってるになんか聞こえるんだけど全然怒ってはいないでも日本人なんか日本語で話すとなんかちっちゃくもするし丁寧するようにで喋ってるんですよやっぱりそういうなんかみんな温度の温度に合わせるみたい同じようにってたまに外国人の友達と喋るとこっちから「 こうするんですよちょっと声小さくしてみたいって言うんですよあなんかごめんねって言われるやっぱり外国人投資ってもやっぱりわかんないんですよ普通で喋ってるからうん大きいからって周りからあ大きいで喋ってるかもしれないって気がついてちょっと温度下がってとかって言うんですよねはい四つ目ボディタッチするあのしないようにしてます やっぱり外国の文化だとボディたちがね。普通もう日常なことだから、友達と会うときにやっぱりハグしたいとかキスしたいんだけど、それがね。ほんとしないようにに気をつけてます。多分そういうなんだろう。ああ、触りたいって思ってもなんかあの変な感じで触りたいじゃなくて本当なんか普通に。 なんかたまにこうとかって普通に触れるんだけどやっぱり日本人日本の文化がないからもう完全にずっと手があんまり動かないようにって<笑>ちょっとこんな感じでうんあんまりハグとかもしないようにに気をつけてます5個目ラストになるなんですけどこれはねやっぱりだんだん進むとちょっと分かってきたんですよ。これあれあ それ、恋愛のことはあんまり聞かないようにに気をつけてます。なぜというと、日本人は自分の恋人同士とかの SNS の写真アップしたりとか、えっと友達のパーティーと一緒に彼氏を連れて行くとかはしないんですよ。それはね、外国と大きな違い。 ですよだからどんな人と付き合ってるとか今彼氏いますかとか彼氏見せてとかえー、彼氏とかいたいとかってやっぱり言わないよように気をつけてるんですよやっぱり日本人は自分は彼氏いますよって言わないんですよ大体いい言わないしちょっと隠してるの文化あるある気がしますで やっぱりそういう友達と一緒に彼氏もいるみたいはもしかして今の若いジェネレーションはちょっと違うんですけどまだそういう多分私とか30代の人がやっぱり彼氏も一緒に遊びに行くねとかはないんですよだから友達もどんな人と付き合ってるどんな顔してるとか。 わからない彼氏の時間と友達の時間はすっごく分けるんですよ。でここはねあの前イタリア人の女性と付き合うな動画出してたんじゃんやっぱり外国人からま外国人と付き合うとやっぱり「なんで僕とアップしないの?」「なんで僕となんか付き合ってると言わないの?」そういうね話があったんですよ。あーそれね外国人ですよねって思った。<笑> なんかやっぱり逆に見せないとなんか彼とか彼女のことはあんまり愛してないって情報化してないんですよでも逆に日本人と付き合うとえ僕のこと絶対 SNS に言わないでとか絶対なんか写真とか上 が, あの 上, が上がらないでとかなんかすっごくやっぱり隠してる文化があるんですよなんか プ, ライベートプライベートじゃない時。 おーなるほどねだからなんか日本人の友達が行ってもあんまりそういうトークがしないようにまあ、気をつけてます。はいということで今日は5つの「外国人気を遣ってる」のことをちょっと話してみましたんですよ。実はねもっとあると思うんですよ。 今思いなんか思い出すのはやっぱりこれかなあこれが特にの毎日木を使ってることなのであそうなんだなって多分日本人から見るとそこまで木を使ってないとかもわからないところもあるからちょっとね紹介してみたかったんですよでも逆に日本人は外国人木を使ってることは何のとかちょっと知りたいので是非コメントしてください。 まあこれで今日はこんな感じしてみましたんですよ。ありがとうございました。また見てくれて、えっとまたお待ちしております。ちょっとね旦那だんだんにな ん, なんかずっと家にいると本当友達とかあんまり会ってないから本当に変な日本語。<笑>えなんか日本語かしくなってるって感じするんですよ。ずっと家にいると猫ちゃんと喋るね。<笑>猫ちゃんと喋るしかないから。 <笑>そうないからなんかねやんやんにゃ ん, にゃんこでにゃんごにゃんごでしゃべってます<笑>そう、だからぜひまた見てくださいまたねチャオー